はいどうも、つめっティです。今回なんですけれども、あの、オール系 YouTuber の、うん、ナイトルーティンをやっていきたいと思います。ただいまの時刻、朝の4時4分、今日、普通に学校です。終わった。<笑>久しぶりの動画になってると思うんですけど、また最後まで動画見てくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では行こう 映画見ていきたいと思います。ね、朝の四時に起きてね、何をするのかっていうと。もう本当一個しかないんですよ。映画見ていきたいと思います。 僕ね、このエナジードリンクとか本当によく飲むんですけどカフェインとかって取るとあんまり良くないのであのこの水でカフェインを薄めたいと思いますおー こんな時間まで起きてたらね、授業中死ぬんだよね<笑>。 はいということで今回もご視聴ありがとうございましたこの動画がいいなと思ってくれた方は高評価チャンネル登録ぜひぜひお願いしますではねまた次回の動画でお会いしましょうじゃあなあ俺あと2週間後もしあるんだった o n e to m e